モブがついにつぼみちゃんに告白だとしかもマラソン大会で10位以内を狙うって仕方ねえ。俺ヒひた肌脱いでやるか。次回モブサイコ102第8話。それでも前へ。初回限定最も正しい判断です。